たぶ、えー、んケツが痛 い, う い, うと <Leak> な, い な, でなと思ったら、病気も強い。 左、はい、そうそうはい、いい い, い, い, いははい、あー Thank <laughs> you. <笑><笑><笑><笑><笑>ユーチューバーだよそうそうそう目指しますからね、ね今<笑>